同様、モミジの歌を手話で歌いましょう。まず秋は涼しい風が来ます。秋の夕日は地平線にだんだん日が沈んでいきます。夕日に照る山照らされている山を思い浮かべて もみじは赤ちゃんの手のような形。もみじちょっと大きいですけどね。恋もと手を互い違いに前後ろにやって。薄いもで数あるはたくさん。数あるでいろいろ。 3回ね「中に松」は日本馬でチクチクしますのでこれで「松」の「木」です「松」を「色」「彩る」はこうなんですが歌に合わせてね「松」を「どる」で同じです「楓」「楓」「楓」「楓」「楓」 とつるの植物なのでつるを描きます。山の先ほどと同じですね。麓は下の方。麓の裾模様は下の方に模様があります。裾模様。これが一番です。二番は谷です。谷の流れはチャプチャ。 流れに散ります散り浮きます浮くもみじ波に揺られます、ね、波に揺られて離れます 黄色の赤は唇これが赤でや黄色は親指をおでこに当ててこれが黄色です歌に合わせて「黄色」の色先ほど出ましたね「色」さまざまはぐるーっといろんな色がある「さまざま」 おるにしきというのはきれいな布を折るきれいな布のようなということですねですからもみじが落ちてきて水の上に浮かんでいるよという詩話になりますおるにしきこれ最後ここで声を止めましょうそれでは歌ってみましょう 山も「恋も薄いも」「数ある よ「谷の流れに散りゆくもみじ」「波に揺られて離れ